じゃあ、こんにち今日はあの、えー、丸中盆栽の師匠さんのところで買ったこの。大祭りの時に買ったやつです、ね。大祭りにとに買ったギンヤツ。ギン、えー、ですかね。次木の御用松ですよ ね, ね。これがもうもっさもさなんで、大丈夫という。若<笑>干<笑>恥ずかしし、て、目の整理してあげた方がいいんじゃないかななるほど。やってあげます。はい、やってください。御用松の恥ずかしっ て, てなかなか。 やったことないけどまあね五葉松だと樹勢がどうしてもよりにくいっていうのがあるんで極端、うん、に八つ房症じゃないやつはあまり極端にやっていかないんですけど逆、はい、に言うと商品の場合はちっちゃくちっちゃくしていかないといけないので昔っていうのが必要になってくるのかなこういう特に八つ房症のやつ、うんうん、なのでそういうのをやってあげることによって勢いを抑えつけてあげると と, ともに、まあ、中に ししししっっっかか。か。りりりりと風通しをよくしてあげて、ててあああげ中の枝りを防ぐっていいうう効果がるるんんでです。取まょ結構なんか緩めに針が巻いてあるイメージだっでやっぱりね目数が多いとすると太るんでこういう時はハサミがいいですよね。その ましたはいあがういまそれがね歯ずしが終わったので今年こんなに伸びちゃったところとかあるんでそういうのをう積んでいっちゃった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますねでこれはどっち流れ作ってるんだろうな右流れなんかな差し枝もあるんでこれかなこっちの方が綺麗な差し枝ですけどね立ち上がりからの関係でいうと、うん、左から出てる最初ね、うん そういう木もありますからね。ってなった時にこれがすげえ伸びちゃってんだよな、うん、あんまりね、うん、あってもしょうがないじゃん。いです3個一緒に出てますしね、うん、ちょっと1個元に芽があったんでそれ残しといて、うん、少し中の方に生えた葉っぱと古葉っぱと今年の葉っぱはですね樹勢を少し押さえつけてあげるイメージだって間からいっぱい出ちゃうんですよねやつさだから。 ちょっと間のやつ取っと、メモ取っちゃっていいんだよ。取っちゃうんでしょう。<笑>それこそ無駄に力使っちゃうんで、っと下向いてるやつとか。まあでもあそうか、いいニュース。パスカシで抜いてるのってシンシンバを抜いてるじゃないですか。はい、あ, あるんですか。ここは抜いてよくて、ここは抜いてダメみたいな。まあ見栄え的に考えるとね、下っ端を取ればいいですよね。それだけでも大体ね、要はご要望でこうやってはいはい。 入るわけじゃないですか、うん。下っ端でも取ってあげるとここの無駄なゾーンが消えるこっちにも光当たれるような、ん、こうこうあってしてる。わ<笑>かるぞ。わかるのかな。これ目ね。目目目。で下に垂れてる葉っぱがなくなるとこうこうなるからここにスペースが空くわけ、うん。光が当たる。ようなっていうのを下から順々にやっていけば。 隙間はどんどんなくなってくるんで、ん伸びた時にちっちゃい。独特ですよね。なんかこういうミニ盆栽やったらあるんですかね。やっぱりそのちっちゃく収めないといけないんで、ちっちゃいのはちっちゃいままで。それっていうのはやっぱりやらないとどんど ん, ど ん, どん葉っぱだけが大きくなって水が欲しくなっちゃうんで、この太さの幹に対してある程度のね。棚の大きさっていうのは決まってきますから、抑えつける作業っていうことですね。<笑> 先のね、葉っぱだけ、こういうの、抜け残してあげればいいと思うんですよ、これ取っちゃって。これ取って、ちょっと下っ端取ってあげたいな。下、泣いてる葉っぱと、間、に出ている葉っぱ。そうですね、少しだけ取ってあげた方が。じゃ、新芽自体にはそこまで、抜いたり、そしないな、そこ。うん、あ、大事な、しなくていいんじゃないですか。うん、まあ、でも、やるんだったら、ね、少し、間あけて。 こうやって取ってあげたりとか。減らしてあげる。そうそう。葉っぱ減らしてあげた方がね、そこへの勢いって抑えつけられるんで。うん、強いところも。そうそうそうそう。こういうところもね、割と葉っぱが多かったりすると、こうやって取ってあげたりとか。これをやんないと内側の芽は枯れてくんですかね。枯れてっちゃうんじゃないですか。無れちゃって。これ取っちゃえば。もう頭伸びちゃったから曲げてたやつ。 いらないいらないでしょ先生がいらないっていうのはいらないですよここで頭作っちゃえばいいな寝数が多いから減らさなきゃなってことですよねこれもねすぎるもんねうちのやつも家にもあるんですけど、うん、これも結果すごいことがあってる強いやつ取これもあダメだ、ね、こんなやりじゃどいうかもしれない原さんの師匠に怒られちゃう もっと早い段階で処置しておくべきなんでしょうねおそらくそ。早めにだからメカ減らすってこと、ね。そう。そういうの気にしてないかもしれないですね。いやわかんないけど、まあ。こういうなんか商品だとね、ねそういうのありそうだよね。あんまりガサがのが重要し、ね。多 と,、ね、とかだとよく見るよね。二三四五六七ぐらい入っで。<笑> ひとひとえだかから。ひとひと目から。人目はきじゃない目かき。きき。き、きこだっっっっっったたたんですね。ね。ややのになさささけどます。 数減らした。針金かけは何のため何のためというかでもね上に上がっちゃったのやつを下に下げてって感じか、うん、もう極端な枝の配置が変わることないもんね変わらないうん。 完成。ああ。ありがとうございます。どうでしたか。まだいらないところあるんだろうけど、とりあえず残してきました。えー、本当はもっと枝ちゃんと作りたいよな。なんか、ちょっとこっち差し枝っぽいけど。うん、こっちの方が強そうだも、うんね。なんかその辺とかも。この辺でも本当はもういらない気がするだよな。落としちゃえばいい気がするけど。うん、ちょっと重たいよね。まあ、とりあえず。まあ、とりあえずという。うちと待 五葉松のハスカシとついでについでに針金かけをすみませんなんか自分の木やってますって<笑>す、ね、<笑>家のやつは自分でやりたいと思います、はい、ポイントとかありましたそう、ね、やっぱりやつ草なんでいっぱい出てきちゃうんですよ、うん、それをどれを残すかっていうの考えて、うんうん、で、それはさあの芽掛けと一緒ですよね自分が針金かけをする時を想定して、うん、この枝をこうやって下げるから じゃあこれこうなった時に横のやつを残そうして、まあ、これとかこれを切ってこれにするとかっていうので、あのハスカシとかメカキの時にやってあげると、ハリガネカキはラッピンなんじゃないかなと思います。なるほど。じゃあもう包養待つ。はい。こういう混んだよ、混んだき限定ですよね、きっと。うんでも考え方は全部一緒です。考え方は一緒ですよ。はい、すよ<笑>ちょっと丸中さんっぽい。<笑> <笑>というわけで、はい、えー、また次回ということで、はい、はい、ありがとうございました。ごいしたすごく綺麗にできましたよ。はい、<笑>あと動画作っていけば出来上がり、出来上がりとか形になりそう。うん、あと一回二回でいいんです。一年ぐらい。また出てきしますよね。ね、それでこいつ育てたいよね。ね、ねこいつらがいるからでも元に。あ、本当乗っかってくるってことですか、ね。そうそうそう。